キルヒアイス俺もお前に対する誓いを守る僕はヤンテイトクのお役に立ちたいんです一人頼りたい男がいる改めて各界の忠誠を誓います呼び出しを受けたよ16以上を確認質量推定40兆トン戦艦などではありません来ます何レジェンド・ h e r ラ e ティン・ヒーローズ・ディ・ノイ c ティザ・コ s ジ o ンオンディ・オン・アナマックス